えー、ありがとうストレッチ今日も元気にいってみよ う,、はい、というこのセンターなので、このありがとうストレッチは愛してる大好きやありがとうの言葉を使って行っていくストレッチですはい、今日もいいですソングに合わせてお届けいたしております今日は英語バージョンでねスタートしました、はい、では、愛してる大好きありがとうの言葉をね言いながら今日もストレッチしていきましょうここでいい。 はい、このまずですね行うのはビフォーアフターをチェックしていきますそうするとビフォーが分かってアフターが分かるとですねボディに差が出てきます差が出てくるのが分かると継続につながりますあとは、ね、笑顔で行ってください笑顔で行うと呼吸ができます呼吸ができるとボディが伸びます<笑>ボディを伸ばすのに呼吸重要なんですよ 呼吸ができてないとね、筋肉が固まったままになってますので、それを伸ばすためにも、笑顔で呼吸をしていってください。いいですかいいですはい、ありがとうございます。さあ、それでは行きましょう。えっと今日もね、サクサクバージョンで行ってみたいと思いますけれども、まずあのボディのチェックは行います。さあ、ビフォアチェックですね。ビフォアチェック。はい、長段にしていただいて、ボディを前に倒します。そうすると、足の指が 手がね足のどの辺に来てるかなっていうのをね確認してくださいどこでも全然大丈夫ですご自分のペースで確認しますで背中の位置が下も今は高い感じになっておりますあとですねお膝の裏の隙間がねしっかり開いておりますよ手のひら1枚分開いておりますあとももがね丸い感じもチェックしてくださいこれやるとですねももが楕円形になる感じにね なってきますのでその違いなんかも、えー、確認してみてください ご, ご自分のボディの変化微サに気づくの重要ですね微サちょっとの差ちょっとの差に日々気づいていきましょうはい、ではですねこの感じでじゃあ今日もやっていきますでサクサクバージョンですので最初ちょっとあの説明をいたしますが最初のポジションですね足を縦に横に開いて横足の指さんね 指さん横に開いて縦にグイグイ動かす動き足指グイグイはこの感じでリズミカルにすぐ8カウントいったら隣のみで足先ねじりっていうのは指をぐさっとさしてで足の甲甲を持ってください甲で足先つま先だけねつま先だけをねじる感じで8カウントそ、えー、そしてその後 足の甲のちょっと下なんですけど土踏まずの辺りをがっつり持ってそんでぐいぐい行いますというのが入りますその後、くるぶしを持って足先振りくるぶし線をがっつり持ってくださいで軽く揺するでこのストレッチですね足元からほぐしておりますけれども、 体, ね、体全体もこう上半身も使いながらやると上半身も一緒にほぐれますので一石二鳥でございますそれもやりながらやってみてくださいはい、ではよろしいでしょうかご準備の方ははい、音楽よろしいでしょうかで、えー長えー、順番はですねどんどんいくバージョンでいきますのではいこんにちは今説明が終わりましたのでここから スルーッと流していくバージョンで今日も行いますよよろしいですかご準備よろしいでしょうかはい、ではあのシスターが8カウントありがとう愛してる大好きありがとうを2回行って8カウントでほぼ8カウントでいきますがワンモアセットって言った時は2セットになりますので8、えー、カウントかける2という感じで行っていきますあンハさんおはようございます今日も、えー、スルーバージョンでいきますので 今、つま先、足首あたりの説明が終わりましたので、スルーバージョンでいきます。ご自分の前屈、チェックしてみてください。OK ですかね。はい、では早速いきましょう。英語カートの終わりにシスターが次のことを声がけしてきますので、そしたら次に行くって思ってください。はい、では左足さん伸ばして、右足さんを伸けます。足の指を開いて、ここからいきましょう。笑顔でね、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。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 愛してる大好きありがとうはいくるぶしさんをかっつり持って足振りせーの愛してる大好きありがとうボディも使ってありがとう上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうはい回しますボディごとせーの愛してる大好きありがとうはいボディも使って反対回しはい愛してる大好きありがとう愛してる大好き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 結界さん、どうぞ、膝のちょっと上、愛してる、大好き、ありがとう。良いテンポで行きましょう。内側 も, もどうぞ、愛してる、大好き、体重乗っけてね、はい、愛してる、大好き、お膝を立てて、ひっくり返します、反対、右足のくらうき、外側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる。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 愛してる大好きおお膝を伸ばして下ろしたらもも上ぐいぐい愛してる大好きありがとうご自分のペースでどうぞつま先お膝内側もも横ぐいぐい愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアセットここねいりに愛してる大好きありがとう。 愛してる大好き笑顔でナイス左足さんのくるぶしを乗ってくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとう盛大にどうぞ愛してる大好き声出して愛してる大好きナイスはいではお膝を立ててもも裏<笑>ゆさゆさんゆさっとさしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き内ももゆさゆさん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 愛してる大好きナイスその膝を後ろに置いて丸いとずわり右足後ろ 左, 左足前右腰をスルッと落としてもも横ぐいぐい愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でワンワセット愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス背筋を伸ばして左足さんの 横に、えー、と左手、お尻さん、ペタ骨盤転がし後ろからせーの愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、ワンモセット、はい、愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、ナイス、はい、左手さんも腰の横右手さんを置いてくる、えー、骨盤ねじりせーの愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、ワンモセット 愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はい、ではいいです。さあ、これで肩終了。バッチリありがとうございます。ちょっと聞いて。さあ、サクくってみとらスリットはね、はい、右足を伸ばして左足さんと長座チェック。右手さん、どうぞ。ね、せんてかあのボディの位置がだいぶ落ちましたし、手の位置だいぶ伸びました。あととね、ね、かかとの位置が全然もう、ね 右足のかかとが遠い方に三センチぐらい前にいってます。はい、左、右足の膝裏、左足と全然違いますね。もももダランとなってきました。はい、バッチリです。では、水分取ってください。いつでも水分、まあ、お取りください。いやー、本当するっといくね。するっといくの、いいですね。<笑>対の、もね、するっといきましょう。 ですから説明をスルッとやる前に説明ちょっと分かりにくいところのワンポイントレッスンを毎回入れてそれで、えっと、スルっと流していくっていうのが良いかと思いますリズムに乗っていった方がねスルッとできるかと思いますはい、では左足さん行ってみましょうか左足さん行ってあボディの変化ね気づきましたでしょうかはい花ナさんどうでしょうはい、ではですね 左足もうすっといきましょうおお。はいでは、えー、左足の前屈チェックからいきましょうこれ徹ててこの伸びしろたっぷり皆様伸びしろたっぷりいいですはいはいは足を伸ばしていただいて、えー、左足さんのチェック徹ててこんな感じ背中の位置こんな感じですね だから片足さ、スルっとやると5分もかかってない、気がついたら終わってた、<笑>そうですね、気がついたら終わってた、もう気がつ、習慣なんかそういうことですよね、歯磨きとかってさ、知らないうちに終わってるもんね、歯磨き、そう、そういうことでいいと思います、知らないうちに毎回やる、朝晩やるみたいなね、はい、左足さん、こんな感じ、はい、右足さんは降りてます、はい、お膝の裏、えー、この辺で、ね。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 愛してる大好き、ありがとう。足が先ねじり、愛してる大好き、ありがとう。土松下川、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、足首を持って振って、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、回します。愛してる大好き、大きく、ありがボディごとう。愛してる大好き 反対回し、はい、愛してる大好き、ボディごとを盛大に、はい、愛してる大好き、声出して、足先振り、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ありがとう、両手両足振り、はい、チャレンジタイム、背筋を伸ばしてボディを倒して両足上げて両手アップどうの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き。 ワンワセット愛してる大好きありがとうせーの第2度雑貯金のポーズさあ、しゅーさんもだいぶ復活はい、ありがとうございますはい、では左、だいぶ復活はい、左足もふくらはぎを置いて、キュウギの足をもみ、せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きケッカイさん、どうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好き ももさん、はい、愛してる、大好き、ありがとう。体重かけて、愛してる大、大お膝をひっくり返して、ふくらはぎ外側さん、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。お膝を立てて、ふくらはぎ裏側さん、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。膝下ゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう。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 愛してる大好きワンモンセットここに2セット愛してる大好きボディーごと声出して笑顔でね愛してる大好きナイス、はい、左足のくるぶしのっけてくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大にワンモンセット愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではその足を立てて も, も裏ぐいぐい愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、桃内ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、桃外ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう。盛大に吸って、大好き、お膝を立てて、膝ざ裏ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう。笑顔でね、愛してる大好き、おひ膝下ぶらぶら、愛愛しししてててるる大大好好ききありがととうちょっずら愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好きちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、その太さを後ろ、はい、左の腰、も も, も, も横ぐい、はい、くいっとのっけて、どうぞ、愛してる大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる大好き、ワンンセット、体重かけてほぐしてね、はい、愛してる大好き。 ナイス、背筋を伸ばして骨盤を転がし右手さん、膝の横左手3お尻ぺた後ろからせーの愛してる大好きありがとう盛大に転がしてはい愛してる大好きありがとうンセット愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいボディを起こして右手さん、右腰横左腰をしっかり持ってねじりますせーの愛してる大好きありがとう 反復練習、いいですよ。はい、愛してるダイス。ありがとう。繰り返しやって柔らかく。はい、ありがとうございます。はい、両手入れろ。両足骨盤転がし、もうこれで最後ですよ。は い, い、ですよ。はい、ではマットを重ねていただいてもいいですし、そのままでもいいです。両足は肩幅ぐらいに開いていただいて、背筋を伸ばして、後ろに転がすのと前に出すのと。両足骨盤転がし、せーの。 愛してる大好き、盛大に、はい、愛してる大好き、笑顔でボンセット愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ナイスクイック背筋を伸ばして骨盤だけせーの愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ありがとう 愛, 愛してる大好き、ナイスいいですのポーズ最後、いいですのポー ズ, いいポーズ決めてください。<笑>いいです だんだんったもんかつってやります。はい、ありがとうございます。伸びしろ。たっぷりでーす。はい、ありがとうございます。<笑>ということで。はい、では両足チェックタイム。さっと終わったよ。もうさっと終わったけど、全然膝足伸びました。背中の位置全然違うもんね。はい、そして膝裏も。 膝の位置落ちてきました。左足のもものびてきましたさあ皆様のボディの変化いかがでしょうかコメント欄にお書きいただいてあと水分とってくださいまあ本当にうんでポイントを最初にあのご説明してそれで通してやるっていう感じいいですね中断せずにはーいではいかがでしたでしょうか シスターの告知タイム、シスターですビデオ上映会 VO1、ひろみの日の字ですね。3月26日、14時と18時、場所はスタジオエヴァさんで、私のスタジオ、スタジオエヴァさん、新宿区新大久保、山手線の新大久保の駅でやってます。徒歩4分、すぐ着きます。 はい、私の、えー、東京マイム研究所っていうね研究所でパントマイムを習ったんですけどそこで2年間修行した後にその修了公演をやるんですよその時の模様のビデオでございますいやー私のねあの素晴らしいパントマイムソロ初のソロ公演やってますんでその映像で、えーえー、師匠である直木孝夫先生のコメントなんかもちょこっと入っている予定です はい、こちら楽しみにしてください。さあ、ボディの方いかがでしょうか？これだけで伸びるそうなんですよ。あっという間にね。伸びるんですよね。これ習慣にすると全然違ってきますので、はいということで、ひろみの日のうちも楽しみにしておいてください。えー、決まる頃から入っていただけたらいいかなと思います。たらはいということで、これだけでいいんですよ。だってさ。両足やったら多分ね。片足3分ぐらいですよ。<笑> 3分3分6分ですよ。 6分たったの6分をですね日々やっていただいて朝晩やるのをお勧めいたしますはいということでよろしかったでしょうか今日もね素敵な1日をお過ごしくださいということでこれにてありがとうございまありがとうございましたいいです皆さんとってもいいですはいではごきげんようハ、nice、バナイスデイちゃおばばバい